こんな腹減らしてまで街うろついてんだ俺は仕事取ってくるまで家に一歩も入れないやるなんてぬかしやがってか、食 い, いすぎだよあいつ。よ銀さんちょっとぐらい援助っていうか善意のカンパっていうかさあ。あ俺がいつも受けたってんだよたわきあげてくねえな何これよろずやえ金 ンちゃん勝手に紛らわしい名前使って私が一週間も一生飯食えないのはこいつらのせいあるそんな黒歴史容認するわけにはいきません有名人気取りですよリーダーキャプテンサポートマスコットはんだこれキモキャプテンのとこ見ろあるこの携帯小説みたいな文章メサイラつくあるブログまでありますよ急な依頼でお会いしてびっくり 名前 N. G. だけど有名な人、先日の依頼のため急遽海外に出張。スタッフのみんなに感謝。裏方ですよ。こいつセレブ気取りある。全部任せておけば、心配ないんだって。あんなぶさめんぶさくでもカップルにだと。高そうなテナントですね。怪しげな商売してしこたま儲けてある。偽物をのさばらせておくわけにはいきません。芝生ある。金丸くん。いけざ。 いやなんだかんだ4年目に入ってさ虫みもがいているうちにいつの間にか道は進んでるある公園の前あたりで我慢できなくなって銀さん銀さんですよねそうだよっていうか実写ですよねこれ いつの間に銀玉実写化してたんですかでもマネキンかよあ、言ってなかったっけ聞くねよこれじゃ見事に終焉者もろともタイタニック状態だよだからこれもアニメじゃないからねただのスチール写真だからねこれてっきりバックには20センチュリーボックスが付いてると思ってたあるいや、新ンパチっていうかなんで僕メガネだけはい、雨降ってきちゃったんで 室内に移動しますおおここでアニメ銀玉が作られているんですねキャンサービームキャンサーでもビームでもねえよ本当に社長に怒られますよ私今日から地デジ化推進マスコットキャラクター地デジカグラになったねなんだよこの絵面テレビで放送していいレベルじゃないよそれ以降はアナログテレビはデジタルチューナーなどを取り付けなければ視聴できなくなりますっていうかこれただの地デジ告知だよね、うん なんでこんな時期に風邪ひかなきゃなんねんだよ盗んだバイクで走り出しちゃってんだよこんにちはこんな時期に風邪ひくなんてどうしちゃったんですか知らねえよこっちに乗せ替えないでくださいよそのヒッチハイかキンちゃんおかゆできたあるいやそれ食べたら違うとこ悪くなるよ尋常じゃないでしょそのサイズ私がちょっと手伝ってあげるよ自分が食べたいだけじゃねえかあの新型インフルエンザの時の方が全然ひどかったじゃないですか 現在江戸で大流行しているインフルエンザは皆さんもどうぞお気をつけください姉上入りますねええおかゆ作ってきましたちゃんと食べてよくなってくださいね私もう大丈夫だからお仕事行って今日は一日中看病してあげますからねなんだかしんちゃん嬉しそうえいや あ, あの す, すいませんでもあの最近あんまりこんなふうに二人で一緒にいられることはなかったから あ走ると危ないわよすぐ戻ってくるので待っててくださいねうっ<笑><笑>を食べれば治る気がするねいや卵まごかだろう何しに来たんですかつれねえこと言うなよ遊び人だけで旅に出てる時点で脳内麻痺が起きてんでしょうが看病するなら一人も二人も三人もかわんねえだろうが熱くて。 死にそう…お前はさっきから食べることしか考えてねえだろ4で、うん、ふ、うんうん…でも、こんな時に寝てなんかいられないわ俺たちがもっと自分を大切にしろす、すいません…四人まとめてでもいいですかもう一人追加でお願いします、うん…もっとも私をボロボロにしなさいキンフルエンザー何言ってんだタキンフルエンザ叫べタイフルエンザ やかましいわ俺はこの病を体してお大さんを救おうとどうか治ってんだよどな空気でさらに病状が悪化してんでしょうかいいのよ、しんちゃん<笑>羽上こうして同じ病状の人が隣にいてくれるだけでなんだか少し心強いわしが二人を分かつまで離れられないの何を一緒に頑張って 風を克服しましょう お, お大佐おネギには石炭を抑える効果があるらしいですからねお大佐あとどれくらいやればいいんですかお庭に水をまいておきましょうお大佐雪が雨に変わりましたじゃあ、一緒に寝てやろうかえみんな見てるじゃないもう、どうにでもしてマジ、これ以上ウイルス持ち入れるんじゃねえぞものすごい量のウイルスが、障子の隙間から お大ちゃん見舞いに来たよこの通り ピ, ピンピンさ貴様ら揃いも揃って風なんぞにかかりよって全く情けないまああの顔ならハンゴリラにバレる心配もねえんじゃねえな<笑>あれは長谷川さんのウイルスと春日さんが吸収しているそそうかウイルスミスにまでなったのもそのせいということはつまり僕らをウイルスから救うため天から使わされたメシアだみんなも早くやってみるといいほら イエスウィーカーねえ、めえ、かれこれ三日も動きなし。しかし、そろそろやつも動き出すはずだ。そっちはどうなってるこれ<笑>、張り替え中に何食ってんだよ。つかずるずるうるせえよ。抜いてもらえますよ。えー、何なんすかてめえよ。寝ぼけてやがる。俺に気づいてねえのかああ、わかったわかった。すまねえな。結婚三年目の旦那が、兼題家が集くらがお あ、じゃねえよ朝からうるせえんだろマネージャーこの暴力系かフ<笑><笑>俺が覗きだこれ<笑>うるせえっつってんだろそのまま少年時代の恥ずかしい思い出でも覗いてみようる意外と泣けるぞ旦那何してんですかい何もやってねえよ何おい倉庫お前の鍵で外してくれじゃあ俺持ち場に戻るんで秋田君いつか外せこれ何考えてんだってめでこれ行くんで ジョイローズは君にっててるこっちみんなちょっと待ってくれよ、俺。まだ今朝の占い見てねえよ。しかてめえなんでそっち行ってんだ、こら、うん、あんたらの遁所に行くんだよ。おい、サウゴーが動いたおいおい、サウゴージョイロおい、一緒におって。 欲しいっつーかまぁそんな感じちゃんと地面に手をつい て, て土下座しろうるせえっつかお前犯人を追えようわっいいけどやめろなん何でだよ続けて呼べよほらお前はもっと黙ってろつか見てんじゃねえってーどこが自然 いや、あれだよいやまずバラくわえてるとこ突っ込めよおめえはさっきからどこで見てたんだお俺のパゲケガすんじゃねえやらケガをして、ね、さっきのマヨネーズですがね中に下剤を入れちまったんでさうんかしたくなっちゃったちょちょちょちょちょち ょ, ちょっと待ってちょっと待ってちんだと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと 一人は扉の上の外で待機しかしこれは扉に鍵をかけられないというデメリットが生じる待機している者は床との接地面が広いというリスクを負わなければならない最初はグーじゃんけんぽんにが、えー、もうダメ俺たちにプランィ D 用を足す者 の, の頭上で逆立ちをするという離れ技んなことができるのか はっとかやるしかねえひじかさん、よろずやの旦那、大丈夫ですかいうっせ誰ザザえ誰けずさん、変動機へねえなトラックからトラック行けよし、なんとか突き止めたぜ待ってやれよし、港に船がついてる物を運んでさっさとずらがるぞひじかさん、星の野郎はどうしました？ひじかさん僕を返して、急にする このぜ分別が